こんにちは美香です日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんに教えしたパンの中からえリすぎのパンを皆さんにご紹介していきますではミキシングをしていきます水分ですね袋の中にはお塩を含む粉類が入っていますそちらをよく混ぜていきましょうよく混ざりましたらタッパーの方に粉類を入れていきますゴムブラ でよく混ぜていきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。水分の方はレーズン酵母35グラム、水100グラム、コントレックス25グラムです。粉類の方はビスドール純強力粉、フランスパン専用粉ですね。こちらを190グラム、イーグル強力粉です20グラム、塩 3.5 グラムです。 肩のところにお粉がね、残りがちですのでしっかりね、そちらもね取っていきましょう水分がなくなったけれどもまだお粉が残っているときには生地をね、少し広げてあげながらお粉を混ぜ込んであげるといいですよまだ、ね、お粉が残っているときには生地をね、ひっくり返してあげて混ぜていきましょう真ん中にね、結構溜まっていることがありますので気をつけてあげてください。はい、生地が 混ざりましたのでそろそろ伸ばすという作業をしていきます生地の4分の1ぐらいをゴムベラに引っ掛けてゆっくり伸ばしていきます場所を変えて2回目伸ばした後はね、2つ折りにしていきましょうタッパーを回しながらやっていきますよ切れちゃっても構いません まだねグルテンができていないのでブチブチ切れちゃっと思っててくださいはい4回やりましたら OK ですこのあと室温で20分置いておきます室温というのは18度から24度ぐらい私たちがその場所にいて心地いい温度にこの子も置いといてあげてください20分経ちましたので1回目のパンチをしていきます生地のね様子が変わったのをね確認しながらやっていきましょう 4分の1ぐらいをゴムベラに引っ掛けてゆっくり持ち上げていきますちょっとね、はみ出ちゃいましたがね、画面からねはい、2回目ですさっきよりね、生地が伸びるようになりましたよね生地もとっても滑らかになってきましたタッパを回しながら4回やっていきます4回やりましたらまたね、蓋をしてあげて室温で20分置いておきます 2回目のパンチをしていきますはい、また4分の1持っていきますすごい滑らかですよねどうしてもフレームアウトしちゃいますねはいこちらをねまた4回生地を伸ばしていきます4回生地を伸ばしましたらタッパーに蓋をしてあげて室温に置いておきますだいたいね生地が2倍ぐらいになるまで室温に置いておいてあげてください 温かいところにね置いておいてあげると発酵が早いです室温に置いておいた生地が2倍ぐらいになりました今まで室温に置いておいた時間と冷蔵庫に置いておく時間合わせて17時間から24時間置いておきますはい17時間経ちました冷蔵庫の中でもね少し膨らんでいますこちらの生地を出していきます生地の表面に打ち粉をふるっていきます打ち粉はリスドールを使っています カードで生地とタッパーの間に隙間を作っていきましょう。タッパーをひっくり返して、自然に生地が落ちてくるのを待っています。網目がね、綺麗ですよね。はい、こちらを分割していきます。1個 124g 3分割していきましょう。まあ、ね、5g 以内のね差だったらいいですので、なるべく綺麗な四角になるようにカットしていきましょう。 すごいねべたつく生地なので内粉のついてるところを持ってあげるといいですよはいプレ整形をしていきますちょっとね四角にしてもらって角と角をね少し合わせていきますつままないでくださいねはい一箇所だけです角と角を合わせてあげてくださいで、でこの状態で 室温で10分置いておきますはい10分経ちましたまずキャンバス地を用意していきます端っこをね裏側に幅2センチぐらい2つ折りにしていきましょうで私のキャンバス地は硬いのでピンで留めておきますこちらを用意しておきますはい10分経ちましたので成形していきますテーブルに打ち粉をしましたら生地全体に打ち粉をねつけてあげてください。はい 生地をね、向こう側から半分持ってきて親指でぐっと押しますそしたらねまた2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じましょうで両サイドが細くなるように生地を転がしてあげてくださいで閉じ目を真下にしてキャンバス地に乗せていきますもう一回説明をしていきますテーブルに打ち粉をしましょうちょっとね多めにしましょう生地べたつきますのでね 打ち粉の上に生地を持ってきてあげましたら生地全体にね打ち粉をつけてあげてくださいはい、そうしましたら向こう側から生地を半分持ってきて生地の端に親指を添えてぐっと向こう側に押しますさらに2つ折りにして生地の合わせ目をしっかりね閉じてあげましょう両サイドが細くなるように少し転がしてあげたら閉じ目を一度真上にして キャンバス地にのせるときには閉じ目を下にしていきましょうはい別の角度からいきますねテーブルに打ち粉をしていきます生地を持ってきて両面に打ち粉をくっつけてあげてくださいベタつくところがない方が作業しやすいです向こう側の生地を手前に持ってきてグッと押してあげてくださいさらに2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じていきます グッと押すときにはね、親指を生地に沿わせるようにしていきましょう両サイドが細くなるようにしっかり転がしましたらキャンバス地の上に乗せていきます手術発酵に入ります35度で30分ですでこの間に予熱を入れといてくださいオーブンに天板を入れてご自分のオーブンの最高温度で予熱を入れましょうここでちょっとお知らせですもっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただくコートですこの YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろんいろんな角度から撮影しているのでより分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ詳しいことは概要欄に載せていますので是非ご覧ください10分経ちました発酵完了の目安は指にお粉をつけて 生地を押してみて指の跡が残るもしくはゆっくり生地が戻ってくるようになれば OK です。そしたら生地をオーブンシートに移していきましょう。このバケットは底の方にクープを入れていきます。なので、ね、移し方がねちょっとねいつもと違いますよ。自動生地を左側に転がしてから生地取り板に乗せていきます。そうすることでオーブンシートに乗せた時に閉じ目の方がね上になってるっていう状態になります。 写し終えましたら左側を手前の方になるように生地を回転させますこっちを振っていきますあまり振りすぎないように気をつけてください均等にね振っていってくださいねはいクープをね一本入れていきますよクープナイフがお持ちがない方は、まあ、ペティナイフとか百円ショップに売っている紙剃りなんかを 刃を、ね、少し出して使っていただいても OK ですはい真ん中に1本スーッと入れていきましょうそしたら焼いていきますはいオーブンに入れていきます温めておいた天板の上にオーブンシートをかぶせた生地をスライドさせて入れていきますでシートが外れないように磁石で留めましたら スチーム入れていきます私は 50cc の熱湯を入れていきますが電気オーブンの方は5分スチーム入れていきましょうこのまま最高温度で5分焼いていきますはい5分経ちましたオーブンシートと磁石を外していきますでこの後ですね2 3 0度に温度を下げて8分さらに焼いていきましょう楽しみですね はい焼き上がりました生地を出していきましょういい色に焼けてますね食べるのが、ね、楽しみになってきちゃいますねはいこんな感じで焼けています美味しそうですねはいしっかり冷めましたのでカットしていきますどんな風になってますかねちょっと私ね動画を撮ってるんでこう立てて切ってますけれども皆さんはね寝かして切ってくださいね指切っちゃったら大変ですのでね 怖いですよはい、どんな内装になってるか楽しみですねじゃあね、開いていきますよはい、こんな感じにね、綺麗な気泡ができていますで、これね、リベイクしてもらってもいいですしここにチーズを乗せて焼いてもらってもとても美味しいですふかふかですね、押しても戻ってきます こちらのバケットは、日本一優しい本格パン作りの教科書、レーズン公募編に載っています。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。